誰もらへん、シナモンもらへん。この下にあ。ちょっとよそ見をしている間にチュールだけ食べた人誰ですか。ほら。みんな。ほら。だってしゃん。 お菓子ちゃん、シュワちゃん、はい、ショコラはい、食べて。<笑>そんなおっかなびっくりになる。 ュールをもらってくれできちゃっ<笑>た。<笑> いいです<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ね。どんどん 出たいいお塩、あいつは<笑>